のモバイルちゃんん、えーね、そうなんです去年の9月から1か月間、交換留学生として AKB48 で活動してくれていたのでご存知の方も多いと思いますが、えー、タイでも大ヒットした「恋するフォーチュンクッキー」のセンターを務めております。はい 去年の「紅白歌合戦」でもセンターになってくれましたけれどもでは質問です、えー、交換留学で仲良くなった日本人メンバー親切にしてくれた日本人メンバーはいますかあっ鬼師桃香さんですお桃<笑>ちゃん、はいはい、今日はいないんだねい<笑>ないだねでも今日は見た<笑>見たあったあー ももちゃんはももちゃんは可愛 い, いです、うんうん、リハの時に、うんうん、ええー、私へかっこいい誰か知りたいなはぁ、いうん、名前は何ですかおおにしももかさんですおにしももかさんお大好き<笑>あ、はいうん、すごいじゃあリハーサルで自分から話しかけて、うん かっこいいもちゃんと仲良くなれたすごいもちゃん推しの方いますかあいた<笑>あれ<笑>いましたねじゃあ<笑>ああやばい<笑><笑><笑>このぐらいにしておきましょうねはいありがとうございまーす CGM48 タイチェンマイのです、ね、シターちゃんですん CGM48 は今年10月にお披露目されたばかりで、うん、え BNK に続くタイで2つ目の姉妹グループです、うん、スターちゃんは来年リリースが予定されているファーストシングルのセンターを務めていま す, すごいかわいい顔がかわいいーかわいわいいかわ CGM48 はね我らが伊豆田里奈さんがメンバー兼総支配人を務めていますのですごいそうなんですよ伊豆さんすごい人なんですよすごい じゃあ伊豆田リナさんはどんな人ですか？伊豆田リナさん可愛いとあ優しいです。 経験豊富で CGM の四十八種です。種類四十八種です。も, もう一回やってみよう、ワンモア、ワンモア。先輩は CGM の四十八代モデルでした。<笑> でも経験豊富な豊富で可愛くて優しい member みんなのアイドル CGM のメンバーの先輩。 <笑>じゃあ、いずりなさんは好きですかあ大大好き大好き大好きだそううですありがとう